You're a good boy. たににれたはたたっはっはっはっはっはっは Oh, yeah! そ「山城の宝庫へ向かや暖い命懸け」 よろしくお願いいたします。 ナオレっしゃー、はい<笑> 短い間でしたが、えー、踊り、えー、踊りをみて で, できありがとうございました。踊り子の気をつけ。レ あ, ありがとうございました。す次にあと手集。はい。一番最初に場を盛り上げていただきました新芸組アクトさんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。